じゃあ、うん、お名前と職種と最高月を教えていただけますか。はい、名前は小笠原祐樹です。えー、と高価格でいいサービスで医学療法士をしながら週末開業で慈悲の整体を経営してます。はい。なので整体での最高月謝は99万です。おお。はい、ありがとうございます。じゃあ塾に入る前と今の変化って何かありますか。そうですね。もともとその整体院を開業しようとか。 と思って理学療法士になったわけじゃなかったんですけど、やっぱりその一歩踏み出して、なんか自分でどこまでやれるか、チャレンジしようと思ったときに、塾のことを知って、入ったんですけども、本当に180度、360度いくぐらい、本当、人生変えてもらって、今、本当、好きなように働いてるっていう状態ですはい、なんかその、今後どういうことをしていきたいのかっていうのはあるんですか 今後はそうですねやっぱり今の 自, 自分の治療院だけでよとまだこう困っている人たちも地域にたくさんいると思うのでもっといろんな人を治したいですしもっといろんな年齢層に自分のことをしてもらっていろんな方と関わりながら、はい、生活できたらなと思ってますはいありがとうございます。はい、じゃあ 塾に向いてる人と向いてない人っていると思うんですけど、どういういい人だと思いますか向いてる人はもう、自分が決めたこととか、やってみようと思ったことに 100% 自分の全力を注げる人、その決めたことにまっすぐ向き合える人だと思います向いてない人は、それこそやっぱりこう、なんか、お金稼ぎでとか、うん、中途半端な気持ちで。 整体開業するの、しようとか、思っている人は向いてないと思います。はい、ありがとうございます。なんで、お金稼ぎだけだと向いてないと思うんですか。やっぱりその生体っていう、まあ、人と関わる仕事だし。本当に、なて言うんだろうな。人対人なんで、で、来てくださる患者さんも。そんな人に見てほしくないと思いますし。<笑>やっぱり 自分が扱う生態っていうビジネスモデルがお金稼ぎのためだけに使うっていうのはちょっと違うんじゃないかなと自分では思っているのでまあお金稼ぐんだったら他のビジネスでやったらいいと思うんですけどなんとか簡単なことをなんとかしたいと思うとじゃないと向いてるとはやっぱり言えないですかね。はい、はい本当にその通りだと思います<笑> じゃあ塾に入ろうかどうか迷っている人に対して何かアドバイスありますか、はい、自分も塾に入る前はめちゃくちゃ悩んで入塾した立場ですし、うん、自分はまだ20代なんですけどやっぱりどうしようかなって思っている人、うん、そもそもその開業しようとかって考えている人自体が自分の周りにはいなかったので、うんうん、ただ塾に来ると。 同じように20代とか若くてもあの頑張ってやってる人って全国にたくさんいらっしゃるんでここの塾に来たらそういううちのがやりたいなって思ってることがあの実現できたりとか、うん、あのもっともっとたくさんあのすごい志の高い仲間がいっぱいいるんで、うん、ぜひあのちょっとでも悩んでるんだったら、うん、特に若い人は、うんはいはい、<笑>説明会とか聞きに来たらすごい面白いんじゃないかなと。 えちなみに小笠原先生はそういう考えがなかったけどどううして入ろうと思ったんですかそうですねまあ自分はあの年前です2年前ぐらいと思うんですけど、うん、技術のセミナーをほぼ先に受けていて、うん、その時にもともと働いてた職場とかからすごいこう、まあ、評価も受けていたんですけどじゃあそれを。 自分の理学、うんうんまあ、療法士って正直やっぱりこう給料もそんなに高いとは言えなかったので自分の力だけでちょっとやってみたいなっていう気持ちがちょっとずつ高まってきたところにこのタイミングでちょうどこうこ塾の説明会の案内をたまたま見たんで、うんうん、そこでちょっと行ってみようかなってい う, う思ってきました。 じゃあ、それでね、初めて週末会場で99万円達成って、本当にすごいことですね。あ、嬉しいす。はい、よかったです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。